あの国に振り回されるのはもうこりごりです。どうも、政治いろいろの学部です。韓国が TPP、韓太平洋パートナーシップ協定への参加を表明しました。韓国といえば、もともと周りから散々進められていたにもかかわらず、堅くなに参加を拒否していた国です。 そんな韓国がなぜ今頃になって TPP に参加すると言ってきたのでしょうか。何か思惑がありそうですね。2021年10月18日付の朝鮮日報の記事からの引用です。韓国政府が早ければ今月末にも、韓太平洋経済連携協定 TPP に加盟するか否かを決定する。本名 経済副首相兼企画財政部長官が主要20カ国地域 G20 財務省中央銀行総裁会議出席のため訪れていたアメリカワシントンで14日に行った記者会見で明らかにした。本市は TPP 加盟時に国内の制度改善が避けられない部分があるが過去2年間官庁官で検討し可能な限り改善を行ってきたとし 企画財政部長官としては加盟申請をすべきとの立場だが、産業通商資源部、農林畜産食品部、外交部、国家安全保障会議との調整が必要だと説明した。とのことで、いかがでしょうか。この記事だけを見ると TPP への単なる参加表明のように思えるかもしれませんが、背景を深掘りすることで韓国側の真意を読み解くことができます。 そもそも韓国が TPP に参加しないと言ってきた理由の一つには中国が加入していないからです。韓国と中国は密接な関係にあり、経済的にも軍事的にも非常に近い存在になっています。韓国の輸出経済は中国が支えていると言っても過言ではないでしょう。つまり韓国にとって中国は 大事な大事なお得意様であり、生命線なのです。そして TPP はもともと中国への経済的な包囲網として作られた経緯があります。軍事的な包囲網であるクワッドと合わせて中国を牽制する役割も担っています。そのような背景を知っている韓国は、蜜月関係にある中国に忖度し、関係性を優先させた上で、 TPP への不参加を貫いてきたのです。また、トランプ政権下のアメリカが TPP 加盟を保護にしたことも不参加の理由の一つだったのでしょう。しかし、ここに来て韓国は急に態度を変えてきました。態度急変の主な理由としては、アメリカとの関係が挙げられます。トランプ政権からバイデン政権に変わり、TPP に復帰する姿勢を見せています。 これを見据え中国も TPP 参加に意欲を示すなど TPP を取り巻く環境は大きく変わりつつあります中国にとっても大国アメリカは怖い存在ですからアメリカが入るならとりあえず入っておこうというところなのでしょうか創始国の中国が入るなら韓国も TPP を無視するわけにはいきませんまたアメリカが TPP に復帰するとなれば このタイミングで参加の意思を示しておくことにより、大国へのアピールにもつながります。まあ、日本から見ると見えすぎた極限伺いにしか見えないのですが、ともかく韓国が後出しじゃんけんのように TPP に入れてくれと言ってきた背景には、このような事情があったのです。TPP は国同士の自由貿易をよりやりやすくしようという目的で作られたものですから、 輸出産業で成り立っている韓国にとっては本来メリットしかありません。文在寅もきっと最初から入っておけばよかったと後悔してるんではないでしょうか。ただし韓国がこのまま TPP に参加してめでたしめでたしなのかというとそんな単純な話ではありません。TPP は手を挙げれば無条件に入れるものではなく新規参入にあたっては 加盟国すべての賛成が必要になります。すなわち、加盟国のうち、どれか一国でも韓国はいらないといえば、あの国は TPP に入れてもらえないのです。TPP にはもちろん、日本も加盟しています。そして日本は今のところ、韓国の TPP 参加には、あまり前向きではありません。いや、本音を言えば、入ってこなくていいよと思っているわけです。 これは何も私の個人的な見解ではありません。日本政府としては2019年の段階で韓国が TPP への参加を表明してきたとしても拒否の姿勢を示すという公式見解を示しています。日本が韓国に対してここまで強い態度に出る理由は賢明な皆さんなら既にお察しがついているんではないでしょうか。韓国はこれまで国際社会において ルールを無視し続け、好き勝手に振る舞ってきました。その最たる例がジーソミア破棄問題です。2019年8月24日、韓国は日本に対し、ジーソミア協定の破棄を通達。より正確に言えば、これ以上延長しないよと伝えてきたわけです。通告があまりにも一方的だったため、日本は当然大慌てで対応に追われます。しかも、 破棄の理由が日本による韓国のホワイト国除外への報復措置というのですから、もはや呆れる記録すらありません。何度でも繰り返しますが、ホワイト国除外は経済的な安全保障の観点に基づいた合理的措置であり、決して嫌がらせではありません。個人的な恨みつらみだけで日本だけでなくアメリカまで振り回してしまうのですから、 ある意味でハートが強いとも言えます。散々日本とアメリカに揺さぶりをかけてきた韓国ですが、結局ジーソミア執行直前の11月23日になって突然、やっぱりやめるのやーめたと言ってきました。こうして土壇場になってジーソミアはなんとか維持されたわけです。韓国としては大国を手玉に取ったつもりかもしれませんが、ただのダダっ子に過ぎません。 このような善科があるため、日本としては韓国に TPP に入ってきて欲しくないのです。韓国が TPP のテーブルにつけば、早速ルールを自分たちの都合のいいように解釈し、一方的な要求を突きつけてくるでしょう。厄介なのは中国も同じことです。韓国と中国がタッグを組めば、いかに盤石な TPP といえど、相番無法地裁と化してしまうでしょう。 そうした未来が目に見えているからこそ日本をはじめとする先進国は揃って韓国の加盟を牽制しているのです。さらに注意していただきたいことがあります。韓国はまだ TPP に参加するとはっきり表明したわけではありません。あくまでも TPP への参加を近いうちに判断すると言っているだけです。韓国としてはあえて曖昧なメッセージを発信することで 国際社会に揺さぶりをかけ、駆け引きをしているつもりなのでしょう。ただ、手の内が見えすいた駆け引きは単なる茶番です。日本としては韓国の子供じみた揺さぶりなどを相手にせず、これまで通り毅然とした態度で対応するのが最善だと思われます。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。